皆さんこんにちは今日もまたの見てる通りパスタレビューをしたいと思いますイエーイただただめっちゃ変なパスタが来たよめっちゃ変なパスタが来たよほんと マ, マジでなに何これマジ何これこれはカイスパゲッティでございますあとはエロ大盛りのフライドチキンのミートソースなんだよこれこれはパスタじゃねえぞってマジで思ったんだけどちょっとイタリア人として食べてみたいと 思います食べたくないけどね、ついさん、食べたくないけど、まあ、いいやち、ちょっと頑張ろう、今日ははい。いとりあえず、カレーの方が好きだから、カレーにしよう。でも、スパゲッティと一緒のカレーがマジでまずい。ちょっと待って、カレーだけじゃなくて、カレーで書いてるんだけど、これがハンバーグカレーかよ。これ、何、クロッケハンバーグクロッケもやだよ、パスタと一緒にしないでくださいよ。っていうか、両方ビッグ、大盛りサイズ。これは誰が食べる当たり前太るよ。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 何の味、なんでこのホワイトホワイトソースがあるの、これ何。これ。<笑>ちょっと、嫌だこれ。<笑>美味しいかもしれない、美味しいかもしれない、私はカレーが大好き、カレーが大好きんだけど、パスタ、パスタ、パスタとちょっと。もうブラックダウンになっちゃうわ。よし。いただきます。 <笑>意外と美味しい意外と美味しいけど、ちょっと待って今これクリームだと思う書いてねあでも麺がね意外と麺がすごくいい麺が使ってるそれは意外だったおおあのー、麺がすごく柔らかくて ちょっと卵の味するって感じするんだけどカレーが結構意外とすごく強いの味してるしちょっと辛いちょっと甘い辛さがあるんだけど、ま、カレー好きな人はもしかしてあ、の あ, れあそれ思い出す今思い出したカレーうどんに似てるあー確かにこれはカレーうどんって考えたら多分いけると思うそんなに変ではないかもしれないもう一回行きます <笑>なるほどカレーうどんクリーミーパスタってな感じしますあこれはギリギリセーフギリギリセーあちょっと待ってこれも今このこれ何これ分かんないマジで今ちょっとい た, クロッケかないただきますクロッケだった、ね、ああまあクロッケってさ 別で食べたらあクロケも食べてるねってな感じするんだけど、晩ご飯の時間だから、もう普通にお腹空いてるからお味しいって食べてるかもしれない<笑>食べた全然やああ。なんか悪くないけど、すごく変な感じする、今、あのクロケとパスタとカーレー、3つのものを食べてる、一緒、全部ワンプレートで。 食べてるんですよ時間がないでもめっちゃ食べたいだったら、まあ、これ食べてもいいかもしれないはい終わりすぎ<笑>あーこれがもっとダメかもしれないフライドチキンのミーートソースこれがねすごくパスタっぽい確かに麺がすごくすくて普通のコンビニでてさチッキンなんとかあの頼むでしょ普通にパスタ頼んでチッキンマートも頼んでこれからパッて入れて食べるって感じするはずこれがやばいな<笑>はいちょっとこれも 温めていきますこれいきますっていうかそれいきますっていう前にコンビニに行ったら足がもらえましたそれはわざとだよちょっと意味わかんないまずええええええなんでほんと彼のパスタに買いに行ったら口にフォークもらったんだけどこれ買いに行ったら足これはザパニーズピープルってな感じですよねせーの 痛い<笑>目が痛い<笑>目がすっごく痛いんですよこの見た目がもし<笑>かして味が美味しいかもしれないけどマジでみていう。だってさフライドでしょフライドと混ざってるのにとソースとスパゲッティだよ<笑>うわーいジャン チキンがパスの上にしてるの ?Why?Tell me! マジでマジで教えてなだ誰が考えたのこれなんで「ああ今日いい天気だねああチキンがパスの上に抜きましょうか」そうねた例えばよくわかんないけどい外国に行ったら寿司レストランとに行ってよくわからないフィラデルフィアのアボカドスパゲッティのお寿司が出てくると一緒だよふつけてるのって思っちゃうはいとりあえず食べて。 見たい、見たくないと思います<笑>じゃあちょっとせっかくだから、湿気も。<笑>せーのっ<笑>やめやめややめやめやめ や, め や, め や, め や, めやめ マジで<笑>ダメだーこれマジでダメだよダメマジでダメっていうかなんでフライドしてるの特に普通のチキンはまだまだわかるんだけどマジでなんでフライドでこのフライドは柔らかいだからもうダメだよいやいやいやあのすっげえまずいはまずいではないけど美味しいではないままずの 前に認められません<笑>っていうことです<笑>あのこれ多分取ったらさこれ取ったら普通のミートソースとパスタでいいと思うなのにチッキンが入ってるでプラスはフライドチキンが入ってるということが味がマジで変ほんとチッキンを食べる今マクドナルドに行ってでもイタリア私のお母さんと会っていやパスタ食べるって同じ瞬間に同じものを食べるっていうな感じで すっげえまずいでしょだってイタリアのマーマーのパスタ料理とマクドーナルドの料理と一緒に食べればあかんでしょあかんでしょあかんでしょ特にダイエットあかんでしょこれ<笑>もう多分ん1口で5キロぐらい太ったかもしれない<笑>今ちょっとやっぱりこれだけ今食べてみたいと思いますね普通美味しいしいうんしいうんちょっとね味が 味がね、ちょっと薄い気がする。だから、ソースがね、薄い。ぜっていう薄いのは、当たり前。ミートソースだけだな。その味じゃなくて、この味がやばいんですよ。この味がさっきと一緒のクロッケが。なんでイタリア語で、なんで ?why は、p e r k e h p e r k e h p e r k e h a m e p e r p e r h なんで ということで今回ちょっと特別なのパスタを食べました2回ももやりませんって思うんだけど冗談でやっぱりイタリア人からするとパスタを食べるのは1つの味しかないのイメージが多い。 例えばどこに行っても味がすごくしっかりしますねなかなか例えばミートと魚を一緒にするはあんまりない気がするっていうか食べたことがないできればちょっと自然な感じでピュアななんかクリアで食べたいんですよねいやトマトソースだったらトマトの味 だから、湿気を食べたいだったら、湿気を食べに行きなさい<笑><笑>おうおう。これはね、日本に住んでから気がついたことなんですけど、いろんなものを食べる、例えばお弁当の中で、いろんなものが、ちっちゃい、いろんなものが入ってるんですよね。同じパランで、同じディッシュで、たくさん違うの食べ物があるなんですけど、それはイタリアがない。やっぱり、アンティパスト、プリモ、セコンド、テルスドルチェ。 だけけがあるる。かから、しっかり全部分けてる例えばアンティパストとプリンも一緒に持ってきてくださいはーってな感じになっちゃうえっ、うんああありえないぐらいやっぱりいろんなものを同じ瞬間で食べてみたいな感じしたでももう一つの面白いことが日本人は外国に行くと日本のレストランに入って 入るるとよよくくわからない寿司が出てくるんですよねマヨネーズとかピラデルフィアアボカードトマト、えー、クランベアリージューズベーリアリーバナナスバナナ全部のなんかぐちゃぐちゃな寿司が出てきて日本人も「はな何これ」<笑>やっぱりそういう寿司がサーモンとご飯終わりそれでパッてして食べる多分イタリアと一緒トマトソースそうい う, もう料理の決まってるそれに関しては 一緒やっぱり外国と日本とかイタリアと日本のちょっとちょっとよくわからない料理が面白く出てきましてねだからイタリア人も面白いパスタを食べたいだったら絶対日本がいいと思いますで皆さんはどうと思いますかやっぱり あのこれみたいのちょっとぐちゃぐちゃたくさん食べ物が入ってるのパスタ好きですかということで今日は以上です。ありがとうございます。忘れずにコメントしてサブスクライブもしてください。またね。ちゃう。チュリアノ。